花のコロナ禍で創設メンバーがぞっくりあの抜けてしまいまして現在3名で活動しております先ほども3名で踊らせていただきましたが今回も3名で一生懸命頑張って踊りたいと思います演舞曲の方は「大奥かりという曲を踊らせていただきますそれでは皆様5000円のほどよろしくお願いいたしますなるほ つ鳥「つくり何みきけちょう」 花のらんさん